皆さん、こんにちは。このプレゼンテーションでは STMicroelectronics の 32bit 汎用マイコン STM32 シリーズに向けた GUI で簡単にモーターアプリケーションを開発できるキットとデモのご紹介になります。この開発キットは5つのステップで構成されています。第1ステップはハードウェアセットアップです。 第2ステップはモーターパラメーターの抽出第3ステップは制御システムの設定になります第4ステップはプロジェクトの設定になり最後の第5ステップでは実際にモーターを駆動してのパラメーターのチューニングになります第1ステップはハードウェアとソフトウェアのセットアップになりますハードウェアはお客様がご準備された評価ボードとモーター または ST が提供した評価ボードのどちらもサポートしております。ソフトウェアは資料にある4つのソフトウェアパッケージの最新版が必要となります。事前にインストールしてください。次にパラメータ抽出ツールのモータープロファイラーです。これはベクトル制御に必要な電気的機械的パラメータや電流速度のレギュレーションを特別な設備なしで 抽出・調整を行うことができる便利なツールです続いてデモになりますモータープロファイラーの設定画面から使用するボードを選択します今回使用するボード名はマイコン側が G431 モータードライバーが IHM16 になるので入力しますそして今回使う評価ボードが現れるので選択します 続いてモーターのポールペアを入力します。このパラメータだけは事前にご準備ください。その後、最大スピード、最大電流、パス電圧が分かっている場合は入力してください。設定後、PC とボードの接続を確認します。接続確認後、モータープロファイラーをスタートします。右下が実際のハードウェアです。今回は右側のモーターを使用します。 これでパラメータの抽出が完了しました。あとはそのデータを保存すれば完了です。次はシステム構成の設定です。モーター制御用ソフトウェア開発キット MC SDK 上で設定を行っていきます。 3 2ビット汎用マイコン STM32 に応じて制御ステージパワーステージモーター駆動ステージと設定を行っていってください次にソースコードとライブラリの生成になります MCSDK でシステム構成の設定終了後そのプロジェクトを保存しますそして MCSDK 上でソースコードを生成しますまた モーター制御以外で STM32 の設定を行いたい場合は STM32CubeMX でソースコードを編集することが可能です。その生成されたソースコードを市販の改良や IAR または ST 提供の STMCubeIDE などの統合開発環境でコンパイルを行いマイコン STM32 にファームウェアをダウンロードします。 最後に、モーター駆動のチューニングとモニタリングになります。MC SDK 上にて、基本制御や先進的な制御の監視や調整、変更が可能です。また、PC 上でリアルタイムでの速度表示も可能です。次に、デモになります。まず、PC ごとにポートを選択し、ボーレートを 115,200 に選択し、接続を確認します。 接続が成功すると Not Connected が MC SDK のバージョンに変わります。次に Advanced 画面から目標スピードを設定して実行します。そして Start モーターを押してモーターを駆動します。プロッターには赤の目標スピードと白の実際のスピードが表示されます。また、 アドバンスド画面から目標スピードを変更して実行するとそれに応じて実際のスピードが変わります。アドバンスド画面以外からもベーシック画面のメーターを使ってリアルタイムにスピードを変化させることも可能です。 以上で 32bit 汎用マイコン STM32 シリーズに向けたモーター制御開発キットのご紹介になります。ご清聴ありがとうございました。